皆さんこんにちは平成28年10月号のウェブ tv アソプラスですさて今月は嬉しいニュースからお伝えします9月16日金曜日熊本地震の影響で通行止めとなっていました阿蘇登山道路の一部が地震発生以来5ヶ月ぶりに開通しました この日午前10時から一般車両が通行できるようになり通行止めのゲートが開けられると早速観光客たちの車が山上へと向かっていました今月で地震発生から半年を迎えますが久しぶりに阿蘇山上に活気が戻り嬉しいニュースでしたこの季節はすすきもきれいですしぜひお出かけになってみてくださいなお阿蘇登山道路が通行できるのは 午前7時から午後7時までで、阿蘇市の防中キャンプ場から阿蘇山上までの10キロの片側交互通行となっています。続いては久々の阿蘇門・飯門のコーナー、お待たせしました新米をご紹介します。 ここ阿蘇市では平地よりもおよそ1ヶ月早く新米の収穫が始まりました今年は熊本地震の影響で農地が大きく陥没したり水路が破損し十分に作付けできなかった農家もありました、まあ、例年よりも作付け面積は減ったものの今年は梅雨明けの好天に恵まれ収穫量は平年と比べて1割ほど多くなっているそうです え収穫されたお米は精米され次々に出荷されています阿蘇市では標高が高く気温の差が激しいため害虫が少なくまたミネラル豊富な湧水で育つのでお米の旨味が引き締まった新米が取れますオンラインショップ阿蘇モでは5軒の農家さんが登録されていて現在コシヒカリとミルキークイーンの出荷が始まっていますこれからは 森の熊産、峰朝日、姫好み、日の光なども出荷され現在予約を受け付けていますそれぞれにお米特徴がありまして冷めても美味しくおにぎりに適したお米だったりまたもち米に似た香りと食感が楽しめるお米などありますのでぜひ食べ比べをしてみてください、えー、アソモの新米について詳しくはアソモのホームページをご覧くださいさて 阿蘇もでは熊本地震発生後阿蘇復興支援セットを販売し全国からたくさんのご注文をいただきました本当にありがとうございました9月末時点で8000件以上が発送されており売り上げの一部は阿蘇神社へ寄付させていただくことになっていますそしてこの度10月5日に阿蘇神社に放算金として奉納する運びとなりました えー、このことについて詳しくはウェブ T.V. 阿蘇のニュースの中でも詳しくお伝えしますのでぜひご覧ください。ウェブ T.V. 阿蘇プラス。今月号のウェブ T.V. 阿蘇プラスいかがでしたか。さて来月11月6日日曜日にはこちらも久しぶりの阿蘇マルシェここにチラシがありますが開催されます。今回は 大阿蘇ジャンボリーとの同日開催でますますパワーアップしたマルシェとなっていますまた熊本地震からの復興マルシェとしてありがとうをテーマに開催されさまざまな企画をご用意しています中でもチラシの裏にもありますが赤字覚悟のサンキュー390円商品こちらは出店店舗すべてが阿蘇の食材などを使った商品を390円で販売します すでにホームページでも詳しく商品が紹介されていますがスイーツから今年の新米当日会場で楽しめるグルメや熱気球体験さらにお土産に最適な新鮮野菜や特産品まで、まあ、普通なら390円での販売は考えられないぐらい充実した内容ですもうね私なんか全部買いたいぐらいのラインナップなんですがもしかしたらお客さんの中には全部買っちゃうという方もいるかもしれませんね。 十一月六日開催の第十八回アソマルシェについては次回の Web TV アソプラスで詳しくご紹介する予定です。お楽しみに。それでは Web TV アソプラス今月はこれで失礼します。さようなら。